今回ご紹介いたしますのはこちらベ e n q Japan からリリースされております Bluetooth スピーカーになります。私のチャンネルは車及びガジェット系のレビューをしているチャンネルですので車のガジェットとして使った場合のこのスピーカーのレビューをしたいと思います。まだまだ中古車の市場が非常に広い世の中であるわけなんですけれどもオーディオのアップデートをしたい。例えば後日ご紹介するんですけど そういったカープレイ、それからアンドロイド対応のオーディオをつけてネットを見れたりとか、最近そういったオーディオが普及しているわけなんですけれども、見るだけじゃなくて、まあ音にもこだわりたいと。で、かつスピーカーがついてない車、または前しかスピーカーがついていないような、少しこう音に不満を持たれている方にご提案したいのが、 こちらの Bluetooth スピーカーになりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また使用する際に一つ注意点がございまして、こちらはリチウムイオンバッテリーが内蔵されているスピーカーとなっておりまして、車だけを想定して作られたものではございませんので、こういった延天での保管というのはできないという前提で動画の方ご視聴いただければと思います。で、今こちらの方、ディスプレイ見ていただいて、 これ元々は西洋スピーカーということになっておりまして、音がクリアにはっきり聞こえる音声処理がされるスピーカーとなっております。また、音の細部までしっかりと伝わる集音性能、また、語学学習やオンラインでの学びに最適ということで、まあそういった用途のスピーカーであるというのがまず大前提としてあります。ただし、それだけの用途ということではなくて、このようにシーンに合わせて3つの音声モードをコントロールできるという機能がついております。 で、先ほど私が申し上げたのは、学習モードというやつになります。語学学習をしたいといった場合の、この学習モード。それから、ライブ学習モードということで、こちらの方は、Google Meet とか、Zoom とか、スピーカーの機能だけではなくて、マイクがついておりまして、ライブ配信にも使えるものになっております。で、また、こちらなんですけれども、今回私の動画で主に中心になってくるのは、こちらの音楽モードということで、少しモデルが古くなった車で、 かつ、スピーカーが一つしかないとか、スピーカーがない車。まあ、そういったものの入れ替わりとして、この音楽モードとして、まあ、今回使えるかどうかということが紹介する主な観点になってくるんですけれども、まあ、こういった三つのモードがついていると、まあ、いう、そういったスピーカーになっています。一つ、設計のこだわりということで、まあ、このスピーカーなんですけれども、この中に、スピーカーが二つつついております。まあ、高音領域をメインで発するスピーカーと、こちら、 音楽モードというのもついてますんで、まあ、低音もしっかりとこう発するようなスピーカー、この2つのスピーカーというものがついております。で、このスピーカーはダブルドライバー採用ということで、ミッドレンジドライバーとウーハーを別々に配置し、豊かで安定した音質を実現しましたということで、結構こだわりが入っております。で先ほどご紹介した通りで、こちらの方なんですけども、エレクトレットコンデンサーマイクロフォンということで、 非常に高感度のスピーカーシステムで発音された声や音などを細かな部分まで集音してくれるといった、まあそういった機能が入ったものになっているということになります。はい。では、こちらの方なんですけれども、カーガジェットとして今回使ってみてご紹介をしていこうと思います。でまず、カーガジェットとして使う前に、こちら、 専用のアプリがあるんですけれども、まあこちらのアプリで設定をしていきたいと思います。これ今探してるって出てくるんで、まず、ここのところに電源がついています。今これ長押ししたんですけど、長押しすることによって電源が入るようになっています。でそうしますと、このようにパッと 出てくるようになるんですけれども、検知開始ということで、これ、音場を最適に調整してくれる。先ほどご紹介した通りなんですけども、ここの部分ですね。ここの部分で最適な音場を設定してくれる。そういった機能がついています。それをやってみたいと思います。で、ここ、検知開始。音量調節を始めます。 音量調節が完了しましまた今、車の中で、この検知結果ということで出てるんですけれども、最適な音量が6。で、環境音量がまあ静か 60dB と。で、あなたと、この Bluetooth スピーカーとの距離というのがあって、50から約ということで、まあ、この設定が最適であるよということをまあ教えてくれる。まあ、そういった機能がついてたりします。今、これ、 音楽モードということでなっていて、モードの切り替えがここでできるようになっています、はい。動画学習モードで、ライブ学習モード、音楽モードと、こ3つのモードに切り替えができます。でここは最適な音量に調整と。音量調節を始めます。音量調節が完了しました。 まあ、こちらのスピーカーの方でも同じことができる。ここですね。音量調節っていうのはここになります。まあ、こういった形で。で、先ほどご紹介したんですけども、直射日光にはまあ当てないようにということで、ここは気をつけて使っていただく必要というのがあります。で、もう一つ、非常に便利な機能というのがあって、これお休みモードっていう機能があるんですけれども、ここになるんですが、10分から60分までというのがあって、 例えば車のガジェットで使う場合ですと、まあ、エンジンをオンにしたり、オフにしたり、オンにしたり、オフにしたりということで、そこ同期することっていうのが、まあ、Bluetooth スピーカーの場合はできないわけなんですけれども、例えば自動で切るっていうことができるんで、まあ、例えば10分間とか、まあ、こういった形で、寝る前に聞く音声に適した音量を調節し、10分間後に自動で電源を消しますということで、まあ、こういった機能がついてるんで、電源の消し忘れというのも、 減らせるということで、ここもカーガジェットとして使う分には結構いい機能なんではないかなと思います。で、もう一つですね、サウンドにこだわっている部分があって、専用サウンドという設定がありまして、この音場に合わせて最適なサウンドを調整してくれます。それをご紹介します。で、これ環境テストというのを押します。 で、今回はガジェットとして使うので、音楽もードはい。こんな感じで、各周波数帯域があるんですけれども、聞こえる音に調整してくれる、そういった機能になっています。はい。これで、この音場に合わせた、かつ自分の耳に合わせた最適な 専用サウンドということで、ここで調整することができるというのも、こちらの連休ジャパンの Bluetooth スピーカーの特徴になります。音楽を聴くときでしたら、もうこのアプリっていうのは特に必要ないので、もうこの Bluetooth スピーカーだけを設置すれば OK になります。それでは実際に車を走らせてみて、この Bluetooth スピーカーの音の検証をしていきたいと思います。まあ検証の観点としては、 カーオーディオで使われているスピーカーと同じような感覚でまず使えるのか、まあ、そこがまず大前提になってくると思うので、そこをご紹介していこうと思いますで。こういう車なんですけれども、走らせるとエンジンからの放射音を伴ったり、あとはこういったヒットはよくあるんですけれども、タイヤからのロードノイズこれが非常に大きく、 音楽を聴く音場としては、まあ、最悪な状況なわけなんですけれども、まあ、そんな状況の中でもある程度快適に音楽が聴けるっていうのが、まあ、カーオーディオのすごいところなんですがこれもともとカーオーディオを前提として作られたものではないんですけれども非常に音が。 しっっかりと出ててるなっていうのをすすごく感じますエンジンからの放射音だったりロードノイズだったりそういった悪い音そういった周波数成分が乗るんですけれどもそれにかき消されるといった、まあ、そういったことは全然なくてすごく聞こえやすい周波数帯領域の音になってますどちらかというとこう高音領域がメインでこれ静音スピーカーなので上の周波数帯領域っていうのがすごく強調されてるんですけど それがしっかりと出てて非常に気持ちよく聞けるスピーカーになってるなっていうのがまず実際これ使ってみて感じた印象ですなので普通に車に乗ってても全然使えるブルートゥーススピーカーだなということになりますボリューム自体もミドルぐらいの音量域になってるんですけれどもそれでも全然音が小さすぎるなっていうことも全然ないのですごく聞き取りやすい 音量になっているので特に出力自体が低くて使えないといったそういったことは、ね、全然ないスピーカーになっていてすごく気持ちよく音楽が聴けるようになっているというのが特徴になりますでこのスピーカーなんですけれどもどちらかというと静音スピーカーなので高音ループを割と強調しているスピーカーになっているので低音がやはり しし足りなないっていいとうこももあるかもしれれんですけれども高音が好きな方そして特に重低音をあまりこう気にしてない低音をあまり意識してない方にとってはすごく聞き取りやすいですしでも今結構低音が強調されている音楽を鳴らしてるんですけれどもそれでもなんかこう足りないなっていうのをね結構感じにくくなってるかなっていうことをすごく感じます。 なのでこれでももう十分気持ちよく音が聞けますしフロントにしかスピーカーのない車であったりとかスピーカーがもう全くついてなくてデッキにスピーカーがついているような車なんかだったらもう全然この Bluetooth スピーカーというのは非常に導入して価値のあるガジェットになってくるんではないかなと思います。 はい。ということで、今回はこちらの BenQ Japan からリリースされております、Bluetooth スピーカー、こちらのご紹介を、今回はカーガジェットという観点でご紹介をいたしました。私の感想なんですけれども、これ、カーガジェットのスピーカーとして使うのも、十分に使えるだけの音質を兼ね備えている。かつ、出力もしっかりと出ているし、高音、特に高音なんですけれども、 かなり幅広い周波数帯域含めてしっかりとした音が出ていて非常に音楽を聴くということにおいても聞きやすいスピーカーになっているなということをすごく感じました。なのでカーガジェットとして使うという意味においても非常に使えるスピーカーですし特に低音じゃなくて高音域での 音楽を聴きたいという方にとっては非常にぴったりな一台なのではないかなと思いました。また、これは今回音楽モードがメインだったわけなんですけれども、語学学習をしたいという方にも非常にぴったりな一台となっておりますので、洋楽を聴いたりする、その中で英語の勉強をしたり、そういった、そういった用途にも使えるスピーカーになっておりますので、ぜひ興味のある方は、